お休みの時間だよねえねえいつものお話聞かせてお日様の話かなうんもう一回聞きたいじゃあ2回 チーム、千代蓮北展会でした。千代蓮北展会の皆さん、ありがとうございました。またまた待て待て、落ち着いて落ち着いて。